近づけるるとあ、よく光るね話す、うん、近づけていくとというふうに指、ね、が光って光、まあ、電気が流れてるとでこっちはコイル同士が干渉しあって、まあ、電磁誘導だよねでね干渉しあって光るということがわかりますね、うん。紙を挟んでみてそうそうそう 紙で挟んでるけどもちゃんと電気流れてるよねっていう、ね、変わらず光るそうそう身そ元う、うんうん、充電の原理なんだけど、まあ、基本的にこの原理的に こ, れをこういうことを活用してるとちょうどいい感じで重なる時によく光るよねって話でねでもう一回こう近づけてそうだねそうゆっくりゆっくりそう近づけては離してそう近づけては離してで一応ねその設計図的には えー、とこれがコイルね第一コイルねイル、はいはい、一次コイルねでこっちがえあのトランジスタ内部の LED でこっちら外部回路で、うん、ということでということで乾電池 1.5V でこういうことでできますよ、うん、っていうことですねナ、はい、メル線のコイル と, とトランジスタを使った簡単な電子回路 ね, ねでまず、えー、とこれ乾電池なんだけど 1.5V なんだけどこれちょっとつないでくれる、はい うんなりますはい、で、LED、光ったよね、うんで。これ通常だとここあの 3V ないと光らないそうねトランジスタを使ってま昭、あ、和使えるっていうんだけど、うん、その電圧をこう高めることができるということねでこれであのエナメル線でコイル作ってるんだけどこっちにもう一つ の, あの、まあ、スタンドアローンの、うん、はいはい。えー。 コイルがあるんだけども、これをこちらのコイルにちょっと近づけていって、こっちのねもちろんエリーでつながってんだけど、あ, ううあの別にこの電化論の方に繋がってるわけじゃないんだよね、別そう別の回路としてはそうそうそう、そこれ近づけていくとというふうにね、マジックが光って、まあ電気が流れてると、こっちのコイル同士が干渉しあってまあ電磁誘導でね干渉しあって光るということわかりますね。うん でこの間に、えっと、これ接触でねあの流れてんじゃないかって言われそうなので、うんうん、ちょっと紙を挟んでみてじゃあこうすることね、まあ、この状態で近づけて も, で、ね、けても紙で挟んでるけどもちゃんと電気流れてるよねっていうね変わらず光えそうそうそうでいわゆるね最近のあの身元充電の原理なんだけど、うんうんまあ、基本的にこの原理的に こ, れこういうことを活用してると紙取ってくれるもう一回はい うん、重なるとやっぱ重なりがねちゃんと重なるとやっぱよく光るよねじゃあさそのコイルの向きを180度ひっくり返してくれる、はい、あこれはですねそうそうそうひっくり返すとどうなるかなこれを巻く方向の関係でこうひっくり返しちゃうと今こうやって逆向きの状態にったけどそ う,、ね、そうこ近づけても、はい、まあ光らないよね、まあ、深くこう突っ込むとね とちょっと光る時あるんだけど逆にこの反対側からこ近づけるとあじゃあこっちからじゃそうそうそうそうそうそう光ってる。え近づけるう光る。はいということでね。